夢に向かって私たちのひでおくんは、生まれた時より17年間の人生を大血管転移症という心臓病とともに歩んでおりました。高校生の時についに病に倒れ、食べ出すことに気のきました。ひは数々の死を残し て, くれた て, く、ねてくね、父の子を作曲しました。皆さんに見てほしいと思い、YouTube にアップしました。 次の作品もぜひ見て。